ねうん、でもちっちゃいラブでも今の技術だったら、はい、そういうのできるんじゃないかなと思ってい今 YouTubeYouTuber とかその別に t i k t o k でもいいんですけど、ね、SNS で動画を上げる人が鬼のように出てきててで、まあ あ, はい、あの人たちの活動は あ の, あの人たちの活動で、や、いや、まあ、そのいろんなタイプがあって、まあ、よろしいと。で、それをサポートする技術っていうのもすごく発展してきてて、自撮り用のなんかとか、こういうのとか、それ使って自分たちの研究活動を、その情報漏洩しないようなうまい形で、あの、やっていけば、その発見した時とか事後的に、 こうやったんだよとか、あの、実験の手法も、その、ビデオプロトコルとかを作ってくれる会社さんとか、あるじゃないですか。あそこに頼まなくても、簡単なのだったら自分で作れるだろうなっていうのは思っていて、で、何かいろいろある機会に、こういう映像に収めて自分で編集してみようっていうのをずっとやってるんですよ。なんで、なるほどなるほどはい。それで、その、いい YouTube とかもめっちゃ、その、はい。いろいろ前に飛んでますよね。あれはそうです。あの、かってジュース飲んでるやつとか、はい。 か, かと思えば、講義やってるやつとか、はい、かと思えば、あ、はい、台湾語で講義やってるか。ええー、中国語で講義やりました。えー っ, とえー、っと、はい。今、ロシア語版を作ってるんですけれども、あの、そうなんです。で、あの、登録者 数, 者数が175人とかそんなんなんですけど、<笑>でもそこは全然見てなくて、もちろん登録者数増えればいいんですけど、はいはいはいはい、あの、一通りやっていく中で、映像制作やって、 てる人たちの技術を全部一回真似てやってみようなをやってるんですよね。はい。めっちゃめちゃわかりますで、はいはい。僕も通ってきた道じゃないと見えないので、はい、なんかめちゃめちゃ急ぐのでなければ、はい、それこそ、はい、あ NPO 関係とか、はい、なんかこう海外のその輸入とかもそうですけど。はいはい できるだけ自分で一回やってみようそうです。はい。あの、実験と同じで、そのな、再現、再現実験をやってみるとか、よくコントロールはこれだよ。じゃあ、これに似せてやってみるというのと同じように、その、で、映像制作やってる人たちの、その、映像制作っていうか、その、テレビの時代だったら、テレビは見れないですよね。中で何をやってるかっていう。はいはいはい、はい、えー、で、ゆ今、その、YouTube に動画を上げてる映像制作やってる人たちは、今日はこの技術を教えしましょうって言って、全部教えてくれる<笑>。<笑> るから、あれを一回全部真似てみるっていうのをやっていて、ね、で, で, <笑>でジュースをのーーですもん、ね、はい、ブックとかとかも、はい、えっと裏側を見せてからその完成動画、はいはいはい、が結構バズってるじゃないですか、はいはい、はいはい、であれを見て、あこういう風に撮るんだとか、こういう技術がいるんだとか、色ってこういう風に修正するんだっていうのをやると、でただそのそれのためだけに何もアウトプットを出して他の人に見てもらわないんだと。 あんまり、その、自分としてもモチベーションが上がらないで、もう、すっごくしょうもない映像でもいいから、はい、え、台湾の人たち、なんか日頃飲んでる飲み物飲んでみようか、はい、飲んでみた、ああ、よし、飲んだ。で、これを逆光で撮ってる場合とか、この角度のカメラを使った場合を一通りやってみて、違うカメラで撮った場合の色をどうやって合わすかを、その、自分なりにこう、他の人の動画参考しながらやるっていう、もう、 で自分の中でノルマは1週間に絶対1個動画を作るを1年やってきたんですよね、はいはいはい、で, で、まあ、まあ1年でこれぐらいできるんだっていうのはねあの自分にとって非常にいい感じだったでうで。すよねと、はい、いうか経済性っていうと、まあ、直接お金じゃないですけど時間という意味での経済性がこれはいいんだろうなと。あの よくあるそのマッチングの問題ってあるじゃないですか。例えばそのプラスチック製品を売りに行く営業さんとかもいると思うんですよね。はいはいはい、そのよくで、ここの台湾のその今の研究室にも来るんですけどで、必ず自分たちが使わないものをすごく進めに来るんですよ。はいはい、<笑><笑>すっごく進めに来るんで、で、うちはタンパク質と細胞はやりませんって何度言っても、 うちで新しいタンパク質の分析機会がとか、絶対来るから、あの、うちの研究室の大体の研究内容とか、なんとなくイメージビデオとか、プロモーションビデオっぽいやつというか、なんか映像はここで見ていただけるんで、はいはいはい、こういうことやってる人間にすおすすめな何かを探して持ってきてくださいって言って、あの帰っていただくっていう。 はいはいはい、そうそ う, そうまあなんかその何ていうかあとなんか実家に帰ったその助手さんとか自分とかがあんた研究って何やってんのって聞かれた時に、はいはいはいはい、なんかあまり知り合いのおじちゃんに全部説明するのうざーいってなるんで<笑><笑><笑>こんなことやって ね、おじさんってスマホを渡してその場からされっていうね<笑>あの、はいはいはい、そういうのにあのもちろんそのコミュニケーションってねそういうその一方的に動画を渡されてほらこれ見とけじゃなくてこう会話の中で楽しんでいくもんなんだけどもやっぱりその自分も疲れてる時があるん で, そ, で、ね、<笑>その時はも う, う,、ね、も う, もうこの QR コード化しといてもうこの QR コードスキャンしてもうちょっともうそれ見といてよっていう そ, そのために今。 取りためてってっる感じです、ね、なんでこれは。はい